私ははやりません死ん死だ人ののっていうすでに今から入っていくんですか はい、やばいよよたとこに階段があるんですよお客さんが今まで1人その階段から落ちてしまっ て, 待って足の骨が見えるぐらい折れてしまったええっとサンダルできちゃった、はい、その人はあの赤ずの間っていうとこに入って暴れたりしてたのでまあいわくになって原因になった方が何人かいてその方は陶芸家の方だったんですけど、まあ、今捕まってるんですよねその方墓嵐をしてしててまって 遺骨をここに持って帰ってたらしいんですよ陶器に人骨を混ぜてで、その方が作った陶器これですねこの中に人骨入ってたこちらお風呂だったんですよ何者かが勝手に入ってハンマー壊しちゃったらしいです意外と今日入ろうかなと思ってたんだけど冷水でも行けますやめときまーす、はいまあまあ、ここは開かずの間なんですけどここは最後にしま開かずの間が あ, あるあ、終わったーどこうわゴキブリチャレンジ無理それは無理<笑><笑> で、一番起きると言われてるのがこっちでああ、えー、誰の写真あ、みんな見てください、これこの人形、髪伸びる人形なんですよ、えー、これ、あの、落ちてるじゃないですか、うん、この人形めちゃくちゃ動くんですよ勝手にダーンって開けて、うん、スッと飛んで出てきたりするすえー、見たい<笑>あと髪の毛伸びてるかどうかちょっと見たいっすい触るのはやめておきましょうか取れそうなやつがくっついてるわけじゃなくてしっかり伸びてるんですよ、この何本かだけが 中になんか引き出しみたいのがあってそこを開けたんですよこれが出てきたんですよね理、うん、発っていうんですかはい。で、わ気持ち悪いなって思って戻そうと思って奥をまた見たらこれの10倍ぐらい髪の毛入ってたんですよちょっと 奥, 奥のは人形っぽいんですよねこの光沢部おあなんだ何怖い怖い怖い怖い これが開かずの間なんですけどこの中で何が起きたかというと孤独死されてるんですよなんでかわかんないですけど特殊清掃員が入ってない部屋なんですよねなんでその亡くなった日そのままなんですよだから匂いとかもちょっと生臭いですしちょっと溶けてしまったシミが畳にぶわーって染み込んでしまってちょっと黒いシミになってたりとかまあここは絶対開けるなとずっと言われてて何か何人かの方がやっぱ入るんですよねいや中に入って滞在してみたい で、閉めてくれって閉めたことが七回ぐらいあってで、その七人の方は本当に大怪我するかもうすぐ憑依されてるんですよね開けるなって言われると開けたくなる、はい、なんで、あのイベントほんと何人かわかんないですよ待って待って待って私スカート自己責にってるんでえ、リアル怖いえ、待って待って本当に階段が怖いですとりあえずですね、到着して十一時までは何もできないのでご飯 食べて花火します、えー、<笑>平和、えー、平和なの行く よ, 行行くよ今音がしたんで見に行きますあ人形は違ったよねー逆に何の音何の音これで本当に人形してたら結構やばいんだけど、ね、でも今なんか音します、ね、落としたよねた音した<笑>花火中だよ まだ元元気気ももうダメかもしれないけど今んとこ元気ミッション始まる始まるよ怖い宮古、まあ、島にアイア専属の霊能力者の方がいるんですけど、まあ、その方に呪いのビデオの動画をバーって見てもらったんですよでこれとこれがダメでこれもやめた方がいいって省いてったやつがあるんですよねその省いたやつだけを入れてるんですよあと最初の映像が若干気まずくなる なんつうか<笑>ちょっと声がいやらしい。あの気まずくなるんだったら飛ばしますよって毎回言ってるんですけど、うん、いいですか。はい。いいですか。ド、は、ラ、いはい、のビデオはクリアです。はい、意外と全然平気。次年次です。行きます。強者がいるんで。誰がいるんですか。ほお。 都市伝説チャレンジ一人かくれんぼ、うん、前名前つけましょうし、ね、忘れない名前がいいよじゃビ ビ, ビビビで切られちゃうビ ビ, ビちゃん手術手術やで手術や入れるんだなるほどビビビ完成ですじゃあその他の方は車の方で、えー、もう完全に孤立していただくんでこちらでやってる人は ビデオカメラでその風景を撮っていただいてそれが証拠になるんで あ, あ、なるほど、えー、じゃあ、撮っ て, てじゃあ、ベイさん顔映らないようにしてそれ撮ってもらって後でデータくいただいたそれを YouTube に使わせていただきます大変そうだ大変そう確かに大変そ う, <笑>変そう私はやりませんモサ<笑>にやっていただきます<笑>今のところまで元気で途中で急にやめるのは危険なんで手順に従って動画よろしくお願いします今の気持ちを一言はい。 また呪<笑><笑>物を見ますよ。 でも私は流れ星を見た。あ、つんない。怖なんか落とした。熊？<笑>え、いる。めっちゃ音してる。え、これは仕掛けですか本物どっち森の中から街でこっちに近づいてる音聞こえたんだけど、うん。ちょっと車入りますか。この人形は踊ったらしいですよね。えー、可愛い。えー、見たい。ピエロ。 はい、こアイヤが呪物を保存してる倉庫があるんですけどそ、うん、この倉庫で毎回入るたびにこれが移動してるんですよ戻ってるんだであのドアノブの下で毎回落ちてるんですよね当ようとして今「うお」って言いましたどうしどうしいや何かなんか音がちょいちょい聞こえるから僕も<笑>怖いですから触っちゃいけないんですよね触んのはやめたほうがいいですね これは危険度1として度1で2からは実害があるので実害って何ですか、まあ、2はこの人形を持ってる家は大火事で全焼してるんですよね、はい、で持ってなければ見るだけなら多分大丈夫だと思うんですけどねで3は本当に見るだけでかなりしんどくなったりとかで1個前の参加者の方にもこれ持って見せたんですけどすぐ入っちゃった よしじゃあ2 位, まで2位までにしましょう、はい、都市伝説の検証を始めていきたいと思います、えー、こちら準備したさっき死んでしまったビビビちゃんですかわいそうですねいやビビビちゃんと鬼ごっこをしていきたいと思います最初の鬼はビビビちゃんだから最初の鬼はビビビちゃんだから最初の鬼はビ ビ, ビ, ビビちゃんだからでは、えー、ビビビちゃんを浴室に行って水を張った風呂桶に入れて隠していきます見えないですね えー、水を張った風呂桶がこれなのでビビビちゃんを投入しますではこの状態で、えー、ビビビちゃんを風呂桶まで運びますいい水が重い<笑>家中の照明を全て消してテレビだけつけます目をつぶって10秒数えます刃物を持って風呂場に行き ビ, ビビビちゃん見つけた電気を消しました1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0持ってた方が5人ぐらいいるんですけど、まあ、その方はみんな家燃えてるんでで、これだけは燃えないでやっぱり他の人に回されてるんであーなベるだー<笑>やっぱ毎回表情が違う気がするんですよ<笑><笑>危険度3の術よしじゃあ2位まで2位までにしましょう その方々事故死とかじゃなくて他殺されてるんですよね離れたと<笑>めっちゃアクティブだそうですよ手作業で作られててリサイクルショップもらった時にバイトの方が触った時やけどしたらしいんですよねでやけど後見せてもらったんですけど、うん、本当にやけどしてたんで本当にシャレになんないのでやばいです、うん、ビ, ビビちゃんを探しに行こうかな包丁を取っていきます あ、ビビビちゃん見つけたじ ゃ, じゃあ次はビビビちゃんが鬼だから隠れたいと思います終わらせ方の髪がどっか行ってしまいました本当に髪がないマジでどこだ終わらせ方の髪がなくなってしまいましたねこれか ビビちゃんが来ないので、勝利宣言をしますかね、うん。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。うん、ということで、ビビビちゃんに、ビビビちゃんが書きました。はい、おしま、はい。一応危ないので、片付けときますね。開かずの扉を一瞬、覗きましょう。<笑>開かずの間を開けます。 カズノマの中ですそうそう死んだ人の跡っていうのはどこにあるんですかあ、右の手前ですえ、奥にあるあの大きいシミですか、うん、あ, あ、そうで す, そうです、うん、あそこに持たれて亡くなってたんで、うんね、お願いしますゴキブリチャレンジだけはできないで す,、はい、はいはいです1、1、1 2で す, おおすごキブリチャレンジですーよーいすごい上手い スタートちょっと強めにつかんだほうがいいですった、えー、クリアです。 PT という幻のゲームですよねいったかクリアしたクリアですやった十個目のクエストやるでよ十個目は秘密なのでここで行ってきます